正直、哀れに思いました。どうも、政治いろいろの学部です。中央日報に韓国人が竹島に上陸して、曲実家が描かれた板を割るというパフォーマンスをしたようですね。記事を引用します。独都、日本名竹島を行政区域に置く。 共産クト地域の体育関係者が独特入りして、旭実旗が描かれた板を空中に掲げた後、足で粉砕した。旭実旗は第二次世界大戦当時、旧日本軍が使っていた軍国主義を象徴する戦犯旗だ。24日、共産クト体育会によると、同地域のテコンドーなど体育関係者60人余りは、 オリンピックの日である23日、ドクトで日本のドク領有権侵奪行為を求断するパフォーマンスを行った。最近、日本の五輪組織委員会が東京五輪公式ホームページにドクトを日本領土として表記した行為を批判しながらだ。体育関係者は曲実旗が描かれた板を空中3メートルの高さに掲げてテコンドーの パルチャギ、足蹴り技術の一つである、空中トルゲチャギ、回転蹴りで粉々にした。続いて、竹島と書いた板を、トルゲチャギで順に粉砕していった。彼らは対極旗を振って愛国家を耐えながら対極前も披露した。球団声明も出した。彼らは、京山福と体育人は23日、五輪の日を迎えて、 東京五輪組織委員会の独都領有権侵奪を強力に求断する。スポーツの政治的利用を禁じたオリンピック憲章に違反した日本の形態を傍観する国際オリンピック委員会 IOC にも強力に抗議すると明らかにした。合わせて日本は東京五輪組織委員会公式ホームページに独都を日本の領土と表記している。 独徒は歴史的、地理的、国際法的に明白な大韓民国の領土であり、大韓民国が実効的支配をしている我が国の土地であるにもかかわらず削除を拒否している。これに対して我々はこれ以上日本の領土、歴史歪局を緩和することはできないと強調した。また、日本は独徒が明白な韓国領土であることを認め、 誤った地図をを直ちにに正せせよよ歴史歪曲を中断して大韓民民国国民に深く謝罪せよ と, 求めたとのことで、体育関係者とありますが、この中には子供も含まれていて、一緒にパフォーマンスをしていたみたいですね。改めて教育がいかに重要なものであるということがよくわかる今回の記事ですね。竹島は歴史的、 地理的、国際法的に明白な大韓民国の領土と言っていますけど、それを示す根拠が韓国側から一切出てこないんですよね。全部韓国の妄想、韓国の領土だったらいいなってやつですよね。まあそこからさらに昇華して、領土に違いないって思い込んでしまっているんでしょうけどね。先日の文大統領がスペインの上院図書館に所蔵されている、 18世紀にフランスの地理学者が制作したと言われている朝鮮王朝全図を閲覧した際、竹島が朝鮮王国領土として描かれているとして、文大統領は、ドクトが韓国の領土であることを示す貴重な資料だと強調したようですが、これ自らドクトは竹島ではないと言っているようなものなんですよね。地図には物領塔も書かれているようで、文大統領が 竹島だと強調したのは、ウサンドという島。これは、移領島よりも西側、朝鮮半島よりに書かれています。で、竹島はというと、移領島よりも東側、日本よりに存在する島なので、文大統領の主張は、自ら竹島は韓国領土ではないと認めていることになるんですよね。なので、歴史的に見ても、地理的に見ても、 韓国の領土ではないということになるわけです。また国際法的にって言っていますけど、韓国という国ができたのは1948年です。領土に関しても1951年のサンフランシスコ平和条約に規定されており、その中には竹島は含まれていません。韓国側はこれを不服として、当時のイ・ショーバン大統領が海洋試験宣言を行って、 いわゆる異昇番ラインを一方的に設定しました。これは国際法に反しており、同ラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するもので、そのライン内に竹島を取り込みました。なので、韓国が行っている実効的支配は、世界から見れば不法選挙になるわけです。次に、 スポーツの政治的利用を禁じたオリンピック憲章に違反した日本の形態を傍観する国際オリンピック委員会 IOC にも協力に抗議すると言っていますがこれも以前の動画でお伝えしている部分ではありますが日本は竹島を政治利用していませんホームページ上に日本の領土である竹島を書いただけですオリンピックの政治利用とはまさに韓国側がやっている行為そのものです ロンドン五輪でサッカー選手が、ドクトは我が領土というプラガードを掲げて走ったり、ムン大統領の訪日に関連するところも政治利用ですよね。日韓関係修復のために、オリンピックを口実として訪日を検討していたってことでしたからね。まあ、さらに言えば、北朝鮮が参加することが決まっていたら、なおのこと訪日していたでしょうね。 なんて言ったって北朝鮮側と接触することができますからね。そして今回の竹島での曲日器を粉々にするパフォーマンス。これも劣気としたオリンピックの政治利用ですよね。しかも曲日器を粉々にするというのは日本を侮辱する行為ですよね。まあ韓国はことあるごとに日の丸を噛みちぎったり燃やしたり、時の首相を模した人形を壊したりと、私たち日本人、 いや、世界中の人々から見てもありえない行動を何の躊躇もなくやっていますからね。というかですね、仮に竹島が韓国領土であるのであれば、なぜ実効的支配をしているんでしょうか。韓国領土であればそのような表現はしないと思うんですけどね。自分たちの矛盾しまくる行動と発言、いつになったら気づくのでしょうか。さて、 冒頭で書きました教育ですが、国を豊かにするためには、その国の国民が優秀であることが不可欠だと思います。そのためには、教育とは非常に重要なものであり、必要不可欠なものだと思います。嘘の歴史や反日教育を受けた子どもたちは、国を豊かにすることができるのでしょうか。また、今回パフォーマンスをした子どもたちは、 日本がしつこく領有権を主張するので、今後もここへ来てパフォーマンスをしなければならないと思う。独徒を必ず守りたいという気持ちになった。独徒を愛しています。などと感想を語っているようですが、韓国が嘘で塗り固めている歴史ではない、本当の歴史を知ったときどう思うのでしょうか韓国に明るい未来はあるのでしょうかまあ旭日期が、